を代表して野村浩介さんに今年の参加の意気込みをお聞きしたいと思います野村さん意気込みをお願いします愛知県からやってまいりました時輪ですこの原宿スーパーやさこいに初めて参加させていただきます踊りこいちとこの場で踊ることができるのを本当に楽しみにしましたこの今回踊る作品は長い間大切に踊り続けてきた曲なので 全力をぶつけて見てくれる人の心を動かせるようなそんな踊りを披露 し, てしたいと思いますありがとうございますそれでは準備をお願いします見てくださる人の心に届くように全力で演舞させていただきますので どうぞよろしくお願いします